あ、こんにちは。あ革命作曲、革命21のトラです。連隊、えー、のメンバー、今日は生講師部大会に来賓出席したあと、京都で悪者をやっつけるためにやってきました、ただ、今ちょっと遭遇がちょっとそれてたのが残念なんですけども、んだけあの刑務所入りの西村仁、あい つ, つもう刑務所入り、次近くて内心ビルドにしてるんだと思うけどね、もういいかあの見え張ってこ騒いでるところじゃないぞと。 まあ、次の刑務所に備えて、ちょっと右目にしていけよう と, うと、まああ、アドバイスしてやりたいなと思いますね。あがってていったのののなななつか今 日, 10月14日、日日月実は、川西のあのジャークヘイトを鶴が出る川西 であり、もう革命的労働組合、連帯生コン支部の定期大会の時であり、そして全国一斉兵と粉砕闘争の日であるというのが、もう非常に歴史的な日になるね、今日、全国あちこちで兵との連中がコテンコテンにやられて、もう心に傷を負うというのが、もう楽しみで楽しみで、仕方がない、もうこんなことするならあかったという、心にぐさーっと傷を負わせて。 まあ、えー、みんな見栄を張って残するだろうけどもまあ長続きしないよともう無慈悲に無慈悲なまでに追及を粉砕すると、はい、もうこんなことするんじゃなかった死ぬほど後悔するような思いをさせてやろうヘ、はい、イトんが 来てますんで、めちゃくちゃめちゃくちゃのと言ってますんで、3戦からあのマケスに頑張ります。はい、お気合い入れて行きます。状況説明お願いします。えっとね、今京都の某所で我が革命的作敵隊が敵の車を発見したという情報がありまして、それに向かってカウンター現役するべく、ク今町分節地点で、えー、車を停めよう。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 This is Japanese racist z a i t o k Kai. I raised h a m e b hands like Haki. My talk was then, not to be c a l l e h but to be told, to be t o l t You speak English? It's、uh -huh. <laughs> uh -huh. a party that they don't want people coming in. t o おおおおーームは、ね、お前ははお前前どたいけど前にうとよは何だ三西村さん三 ジャカマシーにャお前はジャカマシーにャんどれこれジャカマシーにャお前連帯ユニオン犯罪者連帯ユニオン犯罪者これ犯罪者連帯ユニオン犯罪者犯者企業の仲間ジャカマシー北朝鮮皆さん北朝鮮大好きなんですよこいつら北朝鮮大好き北朝鮮大好き 全ェンチャーさんから好きジェんから好きジェ<英語>ンチさらにきジェンチんから好きジェンから好きジェンチャーさんかの好きジェーさんから好きジェ ん, ん か, から好きジェんかゃ！好きジェンチャーさんから好きジェンら好きジェンチャんから好きジェンチらジャんらーさんから好からら 俺は俺は西村仁志や右京小山の地味道伝長ならの一じゃ西村仁志じゃほうなっ高橋はほうお前は名誉損や名誉損や名誉損や名誉損俺はな俺は俺とこは明治天皇から土地をいただいて政治家になったんだ前俺らたいがなな、えって、と、こ ゃ人間のボミとはちゃうんじゃボミ と, とはちゃうんじゃ俺はボミとはちゃうんじゃこれこれあらんだらおいどうぞあいおいあいあいおいおいあいあ！はいおいおいあいおいおいおいおいあ！いおいおいあ！いいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい どうしたの 何二人ともやしてるんだよお前らやったら暴行やろ。<Edge s> <emoji> や、ね、かましいやお前はやかましいまた刑務所行きたいやお前刑務所泣いてたんだよな刑務所で涙流してたやかましい松陰先生もな超役行ったんの。高杉し時や、お前オーライやオーライやどけ。オーライや時計オーライ妨害やどけ、おんのれ 何でころとまれ。 ど、ね、うも、ね あ, はいはいうん、あ, ありがとう。 前科3番前科3番犯罪者、刑務所で泣いとった西村仁志、刑務所で泣いとった前科3番西村仁志、前科3 番, 3 番, 3番刑務所で泣いとったしし、西村仁志、前科3番刑務所で泣 い, いとった、また次、刑務所待ってるから、本当はびくにごわんとしなきゃい今ない、そうなの、そうなの、西村仁志。 お前何で仕事してんだお前のすで返しのマンション変えねえか気楽なもんやなまともに働くのもないよありう労働で汗を流したことないよ俺死んだ人た目覚ましいぐらい前生きてるらねえ のは三のそん な, てもいいなんてんのうなるのしなっ西村北朝鮮、立ち開れ立ち並それは、たちの皆さん、私たの皆さん、なの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、私たん、たたた 汗流して働いてるんだいよ納得なでにぎとして走るでいいんだよ<笑>おいおいおスピード違スピード違反スピード違反<笑><笑>スピード三反スピード違反スピード違反おい待てほら<笑>スピードイ<笑> 三番西前仁志、待て待てー。さあ、車が使えたぞ。正義の宣伝感が後ろに迫る。おいおいおいおいおいおい、これお前、おいらんじゃないか。おいお い, おいあ、あそこ入るんか。俺らも入ろう、俺らもコンビニ入ろう。コンビニ入ろう。コンビニ、入あ、ちょっと気が変わりました。まだどうもないですよ。気が変わったんですよ。すいません。西前仁 し, まとし待ってー。<笑> 前科三番安全運転しろ。刑務所で泣いとった二姉妹同士安全運転しろ。早く。お前、早すぎるぞ。逃げ足の速い前科三番刑務所を維持。しかしこんなことをしたら、前科四番は目の前だぞ二姉妹同士。前科四犯目の前の二姉妹同士。政治活動やってる場合違うぞ。 まともに機体に汗して働けよ西村仁志もうすぐ前回4班の西村仁志京都の町を暴走運転してます私たちは西村仁志に交通安全指導をしておりますもうすぐ前回4班の西村仁志交通安全に気をつけなさーい刑務所であった涙して反省しただろう もう入るのやめるんだぞ西村ひとし前価4番ン間近だぞもう足を洗えお前働かんでも親の金で暮らせるだろおとなしくしとけよなあ親の金で遊んで暮らしてきた西村糸志おとなしくしとけよせめてし親のすげえ稼いで悪いことがするなよおい西村ひとし ほら待て！ス、え、ムーズ出しすぎ、我々コンプライアンス隊としてはちょっと辛いぞ。コンプライアトラド者辛いぞ。ちょっと待て。今日の街を暴走するな。暴走ヘイトの西毘都市。おい待てよ。<笑>こちらは困るぞ<笑>おいおい。前回ロンパンマジカの西毘都市。 おい、こらおい、おい、おいどこ行ったはい、あの、ローカーに入ろうと思いまーすあ。あ、ちょっとすいません。気が変わりました。ごめんなさい。別に入りますからね。おいまだ俺西村ひとし待て待て待て待て待て待 て, 待 て, 待て、うん、ほら、ぶつかるなよぶつかったら大変だぞ車ぶつかったら大変だぞ前回四晩間近だぞ 前科4番間近だぞ西村仁親のすねかじりで悪さをするの、ま、もうダメだ親のすねかじりでね悪いもんつくのやめろ溶かすのを足やらね西村仁安全運転しろよ無茶な飛ばしよなよ あ田さん悪いいこととし刑務所で泣った西村仁、はいえーいいえー、さんは家 に, 家に逃げ帰ったみたいなんでここはもうとと。 土地がもうないのののので、でああのー、通常の宣伝に戻ります。あはい、まあ、こ<笑>あそこの道出たよに。ちょっとお茶でも飲みますかでは、<笑>ちょっとあの、もうおもろい絵取れたんで。かでたあのーあのー またどっかに出、あの、出て、出てきたら、また行 く, 行くんで、今日行くんで、もしどっかで京都市内で発見したら、たらね、クラックウエストのツイッターに教えてください。えー、クラック、CRAC、アンダーバー、えー、WEST、ここに教えてもらえると僕らがピューと行きますのでよす、よろしくです。じゃあ一旦切ります。はい ・はいいましたいました・ました前前・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前かかいすに務所った親のし 日本した北にすか親ので西村としくん、刑務所で大徳名 の, 普通の人間はに、この刑務所に関しては西村としくん、前回四パンもうすぐになる。 西村ひとしく西村ひとしく西村ひとしく前科3番の西村ひとしく親のすねかじり前科3番の西村ひとしく前科4番ならんようにしなさいよ前科4番ならの 私はすですよ日本人バチした 警察に3回もなしされた。<debating> 頑張れ 西村仁志お前酒飲んでないか西村さん<笑> パイロン、できませんよ。皆さん、昨年じゃない か, ないか警察に3回もラッシュ逮捕された西、ね、村君、もうすぐ逮捕4回 さっき顔赤 か, か, <笑> か, <笑> か, <笑> か, かったよな。 逮捕4回目が近い西村糸志くん前科4番もうすぐ鳴るぞ西村糸志親のすねかじりの兵と右翼たまには額に汗して働くよん早い早い飲酒運転してないかい西村糸志ちょっと待てよ も、ま、うちょっと早い早い重厚いい運転しなさい逃げ足早い逮捕4回目なるぞ4回目逮捕なるぞ石村仁志、ね、赤ら顔で飲酒運転疑いあるぞ飲酒運転疑いで現行犯で抑えよっかお巡いさん 前の車前下三番西村人志赤良顔でした2周運転疑いあり安全運転安全運転安全運転、はい 何回も何回も訪問してる。 どう<音声>するのこんなこと全員からうっくんばしてて、ね、わけのあかんなことやっとるんですよ。汚い、汚い顔して。<音声><音声>あ、これは文句あったらな、俺はお前に用意ないでんけ。<音声>お前俺に文句とはどこかまとんぞ。いつでも声あんだわ、汚い、汚<音声><音声><音声> い, い。皆さん、わ<音声>し洗いさい。 ののもるいうこはで南にますぐ、はいはい、前科4番の西村仁 はい、そそここのののの朝朝鮮、鮮日まましょううよかかから何ってます北仲間事故起こしたら大変だからね、店の人たちが。 あれ運転してるの西村ひとしですよもうすぐ前科4班の西村ひとし危険運転だぞ日本大東元財徳会の西村ひとあから顔だったからあんた一酒運転してるんちゃうかあーあー危険運転危険あーあーうこどうかああ見た人見たああ証拠動画証拠動画だよ はい。今いま、14時27分、14時27分、えー、ここは京大のそばですね。赤信号のところを、えー、前の車、違反ですね。 です日本第一党の道路交通法違反ありましたヒデオも捉えられてます、はいまあ、警察に通報せないからな、まあ、逃げてもまた赤信号<笑>逃げても逃げても赤信 号, 赤信号東山近衛のこの点逃げても逃げても赤信号前回4番もうすぐの西村ひとし刑務所つらかったやろ 刑務所でつらかったんやな刑務所で涙流してたやろ西村仁志あいこらその女の子あんまりなそんな奴らだとさいたやつだと引きやすら思ったけど交通違反、刑事違反前事故しそうやぞ 赤羽顔で酒飲んでないか西村し酒飲んでる疑いがあるぞスピード出しすぎ日本代表の前科さんから西村仁スしスピード出しスピードの出しすぎ<笑><笑> 刑務所辛かったやろ。なあ、親の金でぬくぬく遊んできたお前にとって、刑務所は辛かったよなあなあ、刑務所入りたくないやろ。もう少しまともな仕事せよ。 差別集団西村ひとし、はいこちらは安全運上げましょう。 はは今日充実した、はい、ちょっとじゃ あ,、はい、あの今日の薗、うんえー、田さん、えー、今日頑張っていただいたかとまち期待できる田彩さんいや本当に充実した左は、うん、左の兄ちゃんはですね、うんえーうん、クラックウエストの、うん、伊藤健一郎でございます、うんはい、えー今日はこの2人の活躍によって、えー、街中でブルースブラザーズみたいな大変なことを<笑>。 さんの方からね、をいやね最初なかなかこう捕まらなくて、まあ、難しいかなでもちょっとでも走行できればラッキかなと思って行ったら、まあ、動画にもありますけども向こうの山の坂から降りてくると思ってさあ今かって回ってたらもう全くすで、ね、に同じコンビニの後ろにいました、ね、ちょっと横の隙に降ったというのを発見して<笑>お互いびっくり仰天で。<笑> まあ、それからもう17分間銭湯っていうのがあったね最初僕らのあのスピーカーが音が出ないおかしいおかしいってちょっと音がついたんですあのコードの接触が悪かったんだけどね音がするして、もうして声でいろいろ喋ってあのりりましたました野間さんがスピーカー出していのことしてまあ面白かったねでまあ僕も全巻物ですよこれはっきり言いますよ力弾圧による不当で 最高裁で有罪覚醒したし、覚醒の時にも爆破で有罪があるし、前関門僕は正しい前科者だからね、革命的左翼のる前科者だから、でもあいつは不正義なんだよね、あの中相もそうだし、あいつも、だからわしはこれは正しいことしたなって全然言えない、言わないでしょ、中相も、隠すわけだね。うん であのー、してもなんだ、なんか理屈もなんもないようなう頭がちょっと大変なやつだと思うんだね、あの言い方、え、う、え、ん、ーっとちみプラぶって、それをなんか喧嘩の名人団みたいな、まあ ど, どこの中学生やと、<笑>いうような感じ。で、あいつ一番いいのは、あのこれは喧嘩者と刑務所でってお前泣いてたやないかと。で言ったらさ。うん 何でなんじゃろうかなあいつ何<笑>かそれがものすごく嫌がる感じだったよねお父さんの今日はもう誹謗中傷がひどかったですし<笑><もう><笑>刑務所で泣いてた西村等しいとね人 の, 人の嫌がることばっかりやってましたよねでもあいつ親のすねかじいかマンションの管に任されてほ、うん、んであぶくぜにでうは、ん、うは楽々に暮らしてると、うん、もう40ぐらいかなあいついもっとでしょもっとう も, うもう50万円でしょとんでもないやつさまあ 本当に額に汗して働いたことのない、うん、親のすねかじもで何十万も金を使えるとそれをもうああいう悪いことしてやってるとね、うんまあ、そういうこともいろ指摘してあげて、うん、ものすごい嫌がってたよね、うん、だ家でゲームしとけたうんそうそったら家でゲームしとけばど、うんどん肉焼いてくださいほ、ね、んであの「逃げ足の早いこと」あの「ステーキ御殿」うんで「僕はあの<笑>いやこれは日本第一党じゃなくてお前らもう。 右足大いか、うん、の早くいへ今日はあの西村仁が市内でやるかは聞くとは分かったけど実際そのどこに出動するか全然分かんなかったんでまず最初に車がこう、どこからスタートするかを確認しなきゃダメって言ってそれであの秘密部隊をあいつの家の前と。 ただいつも行くであ何か刻々と位置情報がある可能ねがあのでもあの地上にいろんなこう、うん、仲間がいますので交差部分に地上にグ、まあ、ランドコントロール。グランドコントロール。に連絡が入っンンていますんで、はい、え今日も最初のスタート地点が霊前五穀神社って分かってたから、うん、そこであの追悼式典的な戦没者遺族の集まるれそれ自体は真面目なイベントだけど、うん、あいつらっていうのはそのあの a e c の連中は。 そういういの行きたがって自分たちは英霊の御霊を受け取りで日本のためにみたいなことを言いたがるからそこからついしてたらそこでついにしましたもう完全ストーーカね朝の9時から行きましたんでく正しいね式典自体は11時からだったけどまあなんか10時ぐらいの段階で一人見つけて あ、一人おるってことは多分何んでいってやるなと思ってうんでまあ今日はあの、曽田さんのあの、スペシャルアソルトビークうう<笑>それを買うことができたために<笑>それを事前に京都に持ってくるっていう地味な作業があの必要だ結構頑張っていろ作業があったんだよね、今日ねそうそうあの、写真一個も上げてないから外観とかまだ誰も見てないフィスカーの人誰も見てない あ, それあ、そうい う, そ, うそれあげない写真上げとかないと、あけませんねそうそうあの、あ の, そうそうあのクラックのロゴが入って ロゴクラップロゴ入りで結構戸田さんの「戸田ヒゲト田ソルトビークル」にしてはシュッとした飾り付けでヒゲト田らしさ、ね、を持たながらいい<笑> あ, あとチェーゲーラーも外しちゃったらあれなそうか<笑>なんか楽しいなと思って持ってるのはヒゲト田だけど持ってんのはヒゲト田みたいなそてがてこのまかけたらご飯だと。 まああの今この顔出しできる2人以外に、うん、そのグラウンドコントロールチームが4人おりまして、うんうんえー、それで皆さんの協力で、えー、なかなか、うん、あの数的を与えることができたということで今日は皆さんお疲れ様でございました、うん、どうもありがとうございました、うん、お疲れ様でございましたこちらの、うんえー、こちらの方に、うん、ちょっとだけ映しますね<笑>、えー、お疲れ様でした。<笑><笑> はい、じゃあ ま, たま あ, あ今日は今日の策敵と連携情報収集、うん、素晴らしかったですねじゃあまたあの、うん、あのヒゲトとアソルトビーク貸してくださいお、ねうん、おう<笑>あの大丈夫です、はい。もう、飯壊してもらったらパーで貸してはい分かりました、うん、<笑>じゃあそういうことで<笑>、うん、ありがとういうと<笑>、うん、お疲れ様でございました<笑>